Okay. One, two, three. 何やろな。 滑ってるんでしょうけどどこに滑ってるんでしょうおお降ってますねまあ青森ですからね降るのは当たり前さあスキー場に行く準備しましょうその前に起きないとあ僕じゃなくて起こさないと good morning。七時半ですよ。そろそろ朝ご飯食べに行こう。おはよう。しん。なんだかの。ゴミよ。<笑>着替えよう。 あいいつら起き な, いいなここは外に行くと あ, あ雪がいっぱい20時間露天風呂がある部屋に露天風呂がついてるここは地球だ<笑>ねえ早く来て俺はスキー行きたいおお晴れてきたよ 青空が見えたもしかしてもしかして今日は青空の下で滑るのかな皆さんはどう思いますか今日は青空の下で滑りますか ?8 時ですよ。ご飯食べに行かないと時間がなくなれば食べれなくなるよ。おはよう<笑>お、起きてきた。おはよう。 どうよくよくなれた一人はもくもくと体を温めているもう一人は機をしてるまとめていこうね降ってるそしておお降ったいっぱい降ったここが地球だ 地地球球村村です昨日は地球村に泊まりまりした本当は鰺ヶ沢のそばにあるホテルに泊まる予定だったんだけどあそこの食事がすごく人気で子どもたちは一昨年はすごい喜んでました。 今年は地球村にしました。なぜか皆さんは中学生になったからです。中学生になると大人と同じ値段です。はあ、これ重い。お。金魚もあった。この金魚はね。この金魚は津軽の金魚。してた。 <笑>ほら津軽にしかないよ君なんで特別なのかわいいねうわっ降ってますねうとりあえず荷物を車に置こう ごはん食べに行こう皆さんは準備できていることを祈ってますお準備できた<笑> 13歳っていいね37もいいけどね お疲れですあうございましたライ最高美味しかったこの コ, コテージの行きましょうこれ消したやっぱりコテージいいでしょはい買してスキージュ行きましょうスキージュまで15分あっという間だ天気が良くなったねお邪魔します 月々で6000円。これはあと消費税と入当税入りますので税金入りますと6630円でございます。なるほど、はい、お得ですね。はい、ありがとうございました。はい、い あ, はりありがとうございました。もう天気は良くなりました。あずまます。着いた。天気はすごい。本当は天気いい日は。 こうだより4人の5時間 券, 4人の5時間券はい。 じゃあ、四千百円が四人分で、一万六千四百円になります。はい。丸い。雪の結晶がでっかい。<笑>ほら、ここもそう。見える。<笑> 素ばらしい景色になります。<音楽>